では海賊たちの恩。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 この帽子をお前に預ける俺の大切な帽子だ、うん、いつかきっと返しに来い立派な海賊になってな怒りをあげろ砲を張れ出発だそして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる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 隠してモンキー・ D ・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすためそしていつか海賊王になる夢を果たすために故郷の村を旅立ったしかし海に出て間もなく遭難してしまうなすすべなく漂流していたルフィを助けたのはとある女海賊の船で雑用係をさせられていたコビーという少年だった海兵志望のコビーは 海賊王になるというルフィの覚悟に触発されて女海賊に抵抗その勇気を気に入ったルフィは女海賊を倒してコビーと共に海へ出るやがて2人が到着したのは海軍大佐のモーガンが支配する街シェルズタウンそこには海賊狩りの異名を持つ剣士ロロノア・ゾロが捕らわれていた 強い仲間が欲しいと考えていたルフィはコビーが止めるのも聞かずにゾロが捕らわれている海軍の敷地へと入っていくのだった俺は今一緒に海賊になる仲間を探してるんだでまさか縄をほどいてやるから力を稼いだの言い出すんじゃねえだろうな別にまだ誘うつもりはねえよ お前悪いだだって評判だからなお前に逃がしてもらわなくても俺は自力で生き延びる1ヶ月ここに生きたまま突っ立ってりゃ解放されることになってんだ何が何でも生き延びて俺は俺のやりたいことを成し遂げるじゃあゾロが捕まった理由ってのは町の人を助けようとしたからなのか そのことでここの基地を治めるモーガン大佐という人を怒らせてしまったみたいですあの人噂通りの悪人なんでしょうかドローナアゾロの公開処刑は3日後に決まったらしいひどい話だが大佐に逆らえばこっちが死刑だからな1ヶ月こらえれば解放する約束じゃ決めたぞコビー 俺はゾロを仲間に引き込むえ、た、ただじゃすみませんよ例の大佐が怒って、下手すれば海軍が動く恐れも…その時はその時だ俺、ゾロに会ってくる を仲間に誘うぞおいロはドロの仲間かのこいつを捕まえろ やれるもんならやってみろ<笑>ここは倒産ぞ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>また来たのか海賊の勧誘なら断ったはずだぜ<笑><笑> 俺はルフィ縄を解いてやるから仲間になってくれ話聞いてんのかてめえ俺にはやりていことがあるんだ誰が好んで海賊なんてけ道になるか別にいいじゃんかお前もともと悪い賞金稼ぎって言われてんだから世間でどう言われてるかは知らんが俺は俺の信念に後悔するようなことは何一つやっちゃいねえ知るか 俺はお前を仲間にするって決めたお前、大事な刀取られたんだろ俺が奪い返してやるよ。そして、俺から刀を返して欲しけりゃ、仲間になれなに立ち悪えぞ、てめえよし行ってくれ早く刀を探さねえと、怪しいのは、あっちだな ロ, ロナゾルの仲間らしき者が基地に侵入した模様です何反逆者は皆殺しださっさと始末してこい っちの武 器, 庫に武器庫にあるんだな。 更だちにドロロノアゾロを処刑しろな何だと約束が違うぞ 都合だけどももの海軍うわ誰だか知らないけど。 だうーうんここにもないよねあったーグランドラインの海図。やっぱり海軍の基地にあったのねどれどれかいずうはもらったバギー何よこれバギーって、確か 海賊の<笑>相手が海賊ならかえって盗みやすいわ絶対に手に入れてやるんだから。 貴様の強さなど俺の権力の前には貸す同然だ構えろ<笑>俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだあいつの分まで強くなり天国まで名前が届くように世界一強い大剣豪になると 約束したん だ, だからこんなところでくたばるわけには。 三刀流なんでねここで俺と一緒に海軍と戦えば政府に立てつく悪党だこのまま死ぬのとどっちがいいてめえは悪魔の息子かよまあいいここでくたばるくらいならなってやろうじゃねえか海賊に こにはなってやるよだがいいか俺には野望があり世界一の大剣豪になることだこうなりゃ名前の女王を保証にしてられねえ世界一の大剣豪海賊王の仲間ならそれくらいなってもらわねえとこれが困る 飛ばしく悪魔の荷シリーズの何かを食ったに違いねえ。 キストルがダメなら斬り殺せとっととそいつらを始末しろゴム、うん、人間それにノロノアトロあんなヤツらと戦えるわけがない、うん、弱音を吐いたヤツは俺が死刑にしてやる俺の部下に約束はいらん、うん、どうかしてるぜこの軍隊はゴムゴム 絶対だ逆らったやつは残らず処刑してやるぞ どうしてこんな無茶苦茶なことを言ったろ俺は海賊王になるんだ敵は海軍だけじゃありませんワンピースは世界中の海賊が狙ってるんです死にますよいいんだ俺がなるって決めたんだからそのために戦って死ぬんなら別にいい僕にもやれるでしょうか死ぬ気なら 海軍に入って偉くなって悪いやつを取り締まるのが僕の夢なんです小さい頃からの知らねえよいええ、やりますよルフィさんとゾロさんには自分の信念に生きることを教わりました僕だっていつか海軍将校になってみせます 夢をぶち壊しやがってお前は俺がぶっ飛ばすや黙れ偉い人間がやることは全て正しいんだ身分も低い総合もねえヤツらは俺に逆らう権利すらねえことを覚えておけ殿ロ、低下せ おう任せろ2人ともすごいのごのー三刀ヤモン とっととそいつらをろピストルがダメなら切り殺せ飲む飲むのちだお安いご用だキャプテン。 ルフィたちがモーガンを倒したことによりシェルズタウンはモーガンの支配から解放された結果的に町を救ったルフィたちであったが海賊であるがため海軍に町から追い出されることになる実質町を救ってもらったことには一度感謝しているしかし君ら海賊を前にして黙っているわけにはいかない即刻 こ, この町を立ち去ってもらおうせめてもの義理を通し 本部への連絡は避ける。じゃ、行くか、ゾロ。ルフィさー。君も仲間じゃないのかえ僕、僕は彼らの、仲間じゃありません待ちたまえ、君たち本当かね俺、 こいつが今まで何やってたか知ってるよ。ルューさん、まさか。とんでもなく悪いアルビだって海賊がいたんだけど、こいつ二年間もそこで。やめてくださいよやったな、この野ろやめたまえ君らが仲間じゃないことはよくわかった 今すぐこの町を去りなさいわざとかわざと僕にけしかけて殴らせてまた頼ってしまった僕はバカかここからはい上がれなきゃ本当にバカだ僕を海軍に入れてくださいなんだって喜んでやります 大変になるためなら中佐私は反対ですよ私はまだ君を信用しきれないまずは素性を調べて僕は海軍将校になる男です海賊にやられた同志は数知れない海軍を甘く見るな入隊を許可する 大したた猿芝居だったなあれじゃバレてもおかしくねえぞあとはコビーがなんとかするさ